星を見て「冷めた息を吐く」「にコるく君をぼれてる」「窮屈な喉の奥」「吸い込んだ摩天楼登場する景色」「もうさえきれる欲望」「つま先からの信号」「 あなたという人「僕の中にも一人いて」「押し付けられてそれを我慢ばかりして」 此刻。